はい今現在こちら DJI を使っております特に台本を作らずに撮っております今回ですね2つ企画をやっていきたいと思いますまず1つ目がヤフオクで落とした6万8000円で購入したレンズ開けていきたいなと思っておりますタブロン 1770mmF2.84 ソリンはいおおでかいですねこちらそれうこで早速ですアルファ6 4 0 0に使っていきたいと思いますおおこちら ドッキングですガチャンおぉタムロン開けますおぉレンズの光景がおぉおぉこれをこうすればおぉここフィルターも最初から付いてるものになっております先を行ってみましょうおぉめっちゃいい今これ DJI なんですけども、えー、こちらですね。はい、こちらがですね、タブロン 17-70 のレンズなんですけども、こちらなんとですね、 ズームインできちゃいまーす。うわこんな近くてもピント合うのすげえ。はいというわけでですねえ、過去にですね、監督が使ってたレンズなんですけども、ズームができない単焦点レンズというわけで、距離がですね、一定のところでカメラをズームイン、ズームアウトするだけなのレンズだったんですけどもえ、今後ですね、こちらのですね、ズームインをすることによって、はい、はい、はい、はい、はい、はい、というわけでですね、これを待っていました最高です で、えー、もう一個企画がですねダーン5等分の花嫁かけるバカウケめちゃくちゃいいちょっとこれはねちゃんとしっかりとして動画に出したいと思いますので今後にご期待ください、えー、今回はこちらクローズドパッケージを 開けていきたいなと思っております。貼って剥がせるデコシール全15種類ランダムで1枚が入っているというわけでこちら開けていきたいと思います。誰が出るのかなというわけですね。はいはい。監督のお城ですね。イかカ、イツキ、ニノ、ヨツバ、ミク、全員です。決めれません。決めれません。開ける前からもうほぼほぼ誰でもオッケーというわけでですね、早速開けていきたいなと思っております。では、いきます。はい。裏。はい。のえ、はい、ピント はい、オッケーですね。シールタイプで剥がしてピタって貼れるタイプとなっております。はい。使い道がわからないです。はい。では続いていきましょう。さっきこう来たから、こうか、こう、こうです。トイえー<笑> ちょっと、ちょっと待ってえ。え、え、え、え。全15種類の中から、なんとなんと、全く同じものが出ました。ありがとうございます。まさか、いや、逆にすごいな。逆に、運を持っています。ただいま監督、運を持っています。はい、というわけでですね、2の、こちら。はい、とアップして、いいね。ぐちゃぐちゃオムライス味。はい、こちら、五等分の花見見た人は、もうすぐわかるよね。第1位えー、中野美香が作ったオムライス。いやー、バカ受け久しぶりに食べます。 あ結構入ってるああ小さいバールョだねまずは匂いチェックああんかトマトの香りがしますねああんかうまい棒の感じでしますねああうんトマトが濃いああバカウケだねこれは一応甘い感じですねうんいや全然美味しいようんうんバカウケどうせだったらもうズームできるんでアップを取ってはいはい はい。というわけで、今回はですね、サクッとですね、えー、タムロンの 1770mmF2.8 の開封と、まあ使ってます、こちら。赤揚げ5等分の花嫁、クローズパッケージ開封をやりました。では、また次の動画で会いましょう。